フレデリカですペトラですおっとです3人揃ってじゃあリキー メ, ーメバラバラじゃねえかちゃんと打ち合わせしてからやれよ今回の次回予告は全編アドリブでお送りしますわ。アドリブって何アドリブといえばあれですよほらよしおっとここで渾身のボケだ期待が高まりますわねワクワク いやちょっと待ってくださいそんなハードル上げないでくださいよアドリブといえば何ですのワクワクワクワクアドリブといえばほらあの緑色の果実で中に大きな丸い種が入っていて森のバターとも言われる